本当に大人ギリギリまでつまらない虚勢を張るつもりなのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。軍事、経済、雇用と、とにかくあらゆる分野で現実が見えていないムンジェイン。相変わらず大風呂式の巨源癖で、 外資系企業にはいい顔を見せているようですが、海外からはとっくに失笑を飼っているようです。対人間際のムンジェイン、果たしてどこまでの寝言を言っているのでしょうか。2022年2月17日付、朝鮮日報からの引用です。韓国のムンジェイン大統領は17日、外資系企業の関係者らを聖瓦台に招いて、 懇談会を開き韓国への投資拡大を求めた。文大統領は冒頭、韓国は新型コロナウイルス下でも主要国のうち経済への打撃が最も少なく、迅速かつ力強い回復を見せた。高い国際格付けの中で安定的な投資先としての地方を固めていると述べた。 高い技術力と生産能力をもとにした強い製造業を有しており、現在世界の国内総生産 GDP の 85% をカバーする自由貿易協定 FTA プラットフォームを構築していると説明した上で、韓国は安定的かつ持続可能な魅力的な投資先だと重ねてアピールした。また外国からの投資に 多くのインセンティブを提供しているとし賃料の減免資本財の関税免除地方税や法人税所得税の減税を挙げた政府が昨年外資系企業のため22件の規制見直しを行ったことも説明した文大統領が外資系企業の関係者に会い韓国への投資を求めたのは 2019年3月に続き2回目。この日の懇談会には、アメリカ、ファイザーなど外資系企業24社と、アメリカ、日本、中国、欧州の財関商工会議所、政府機関の関係者ら約50人が出席した。外資系企業側は持続的な投資に向け、投資税額控除、現金支援、 工場インフラ拡充といったインセンティブの拡大を提言した。また、輸入通貫手続きの簡素化、外国人投資家の出入国時の貿易手続き簡略化などの規制緩和も提案した。ムンスンウク産業通商資源部長官と、のヒョンウク国土交通部長官らは、提案された規制の見直しに向け、官長間で 協力する と, 応じたとのことで、いかがでしょうか。私自身、この記事を読んで正直、あれという感じでした。2月に入ってもコロナショックの出口が一向に見えず、頼みの輸出産業も崩壊寸前だというのに、一体何を言っているんでしょうね。韓国経済力の一つの目安であるウォンドル為替レートを見ても、 2021年10月の段階で危険水域と言われる1ドルウォンを超えており22年の1月にも同じ水準に達しています現在もこの危険水域近辺で推移しており韓国経済は非常に不安定な状況になっていますモン安ドル高がここまで進むということはつまりアメリカに対する 韓国の影響力がますます弱まっているということですから、ムンジェインとしては内心穏やかではないはずです。あえて言葉を選ばずに言えば、韓国そのものが国として信頼されていないということですね。輸出産業に頼りきっている韓国にとって、ウォン安は本来恩恵の部分が多く、歓迎すべき傾向であるはずです。しかしながら、 今の韓国にとっては、輸入物価上昇などのネガティブな影響の方が圧倒的に強く、また、韓国は大変多くの対外債務、いわゆる外国からの借金を抱えており、ォン安が進むと返済するウォンも増えてしまいます。海外投資家たちも再三指摘しているように、これ以上ォン安が進めば本当に国そのものが危ない、 というレベルまで来ています。より具体的には経済不安に伴って海外資金の流出が急速に進み、なおかつ新たな外貨調達が難しくなって、ますます国としての体力が弱まっていくということですね。韓国も一応は先進国である以上、海外からの資金流入もそれなりにあるのですが、韓国に入ってくる 海外資金は主に株式や債券など流動性が極めて高い資産であり、ひとたび世界的な経済危機が起きれば、たちまちの地に流出してしまいます。まさに逃げ足の早い資産という感じですよね。コロナショック以降の韓国では、まさに大規模な海外資金の流出が起きているわけで、なおかつ、ン安にも歯止めがかからないため、 今更ながら右往左往しているという状況なのです。国にとっての血液は経済、すなわちお金ですから、韓国という国が貧血、いや、貧血状態にあえいでいると言えるかもしれません。もともと資金の流動性が高く、海外市場での取引規模が非常に小さいウォンは、世界規模の経済危機に極端に弱く、 97年の通貨危機、リーマンショックでも急激な温安という形で煽りを受けています。何しろ2019年の時点でたったの 2% しか海外市場に出回っていないわけですからね。温安を食い止めるためには海外市場でドル売り温買いを急ぐ必要があります。韓国としては危険水域と言われている 1ドル1200ウォンの防衛線を突破されないよう、韓国通貨当局が頑張っているようですが、果たしてどこまで持ちこたえることができるのか。さらにコロナショックから急激に深刻化した半導体不足。半導体の大幅な減産によってサムスン電子が大打撃を受け、海外市場から大幅に遅れをとっています。まあ、無理して輸出したところで、 品質や価格面で、台湾 TSMC にも遠く及ばないと思いますが、国内事情もガタガタです。高齢者の雇用対策もその場しのぎで終わり、20代若者の体感失業率も 25% を超えており、政府に対する国民の不満はもはや爆発寸前です。主観的な要素が含まれる指標とはいえ、失業率が 25% なんていう国が先進国であっていいのでしょうか。これほどまでに足元がぐらついているというのに、ムン・ジェインは対外向けにはあくまでも強くて安心な韓国を強調。だから皆さん、どんどん外貨をちょうだいねというのが本音なのでしょうが、見せかけだけのアピールはとっくに見抜かれています。止まらないウォン安、 海外資金の流出が何よりの証拠ですよね。とっくに沈没しかかっている韓国という泥船ですが、日本とて他人事ではありません。オン安が危険水域よりもはるかに進行すれば、通貨スワップの再開をもくろんで日本にすり寄ってくるかもしれません。もちろん、そんなものはただの甘いなわけで、一方的でメリットのない要求はあっさりと、 門前払いすするのが得策ですよねまあそもそも論として日韓通貨スワップ協議打ち切りの原因を作ったのは韓国側の国際条約違反ですからね。やはりそんな相手とは話をするだけ時間の無駄。無視を決め込むのが一番ですよね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。